はい、会場の皆さんこんにちはこんにち は, はすみません、あの、めぐみのメンバーですねこんにちはって言った後、拍手をいただけないとですねなかなかスタートできないみたいなのでもう一回やらせていただきますこんにち は, にちはすみません、お付き合いいただきましてありがとうございますえー、結成20年目埼玉県朝霞市より参りました朝霞なるご一族めぐみと申します今年のテーマは あ、すいません、まあ、5人ぐらいびっくりした方いらっしゃったかと思いますが今年のテーマは「バーンということで「めぐみ、これをとにかくこの60今日は62名ぐらいの踊り子がで来たんですけれども、えー、とにもかくにも元気をですね、皆さんにお届けしたいと思いますので皆さんの方もよろしければ、えー、お手拍子をいただければなというふうに思いますそれでは参いりますご前門をよろしくお願いします Ready?